バいッてやってたぞ 面白い、やろうか。<笑>あんまり馬鹿らしいから。帰えろごめんね。バカいバカじゃん。あ<笑>あバビッとやってけちぞ やざしくしてねもしもしあ、また後でねやだな強そうくくくさくさくいくぜあらほらまだもうかかってこいごめんね退屈ですね ーーー ス, テンスど う, だ余裕ああうはあ、よろししくお願いいますす一番手 わ, アーー、はい、っうわ殴った、ね、親にも殴られたことないのに 本気で来てくんお <cultivate> <iki> <Lefactory> うぞ。<disease> でもかやんか、ほんま通りな、バキモ。さっさと来なさい。あなたを切る。お父さん。ひなこ参ります。ちゃんと閉めたかしら 楽しはいわねオーモン いつもりにねコリコリしたい 私のものにならない ーーさあ、いらっしゃい。早く来て。タイムオーバーうー面白いやろうか貸してんじゃないっこれからが。よ、やるる気あいい ちょっと味わえアンヘル様の病気をコリコリするかにゃ、ね、あお前のせアテナオンステージあ、ごめんなさい、サイン、ダメなんです。楽勝かもかかってきなさい